故郷に行くと、とても、疲れるの。なんで、いい日なのに。 いつする結婚いつするかけるご。結婚いつする結婚いつするかけるご。結婚いつする結婚いつす る, つするかけるご。故郷、故郷、故郷。故郷 つかれるつかれる。けっこんけっこんけっこん。いついついつ。いつ